さんこんにちは元気がないなもう一回いきましょう皆さんこんにちはこんにちはお隣野田市からやってまいりました野田夜阪踊り協議会野田市 PR 隊でございます皆さんごめんなさい実はこの雨私たちが原因ですなぜかというとこれから踊る曲雨漕いの曲なんですかえるちゃんが いいいっぱい乗っぱ乗てててる衣装もも着おおりりまますすカエルのお面もついておりますさあそんなね私たちなんですけどもこのね利根運河これがないと流山市に来ることができません今日も朝9時に私は運河大橋を渡ってここにやってまいりましたそんなね私たちですが本当にこの利根運河とともに 生活しているんだなというふうにいつも思っております。そんな気持ちを込めて踊りたいと思います。それでは見てください。元からです。野田の祭りじゃー。できた。野田のー Bye. ーさーさ「あそんできってどっとふでしょゆでちょい」「切ってみてすんでみて踊ってちょい」「のだのだのだのだよいのがちょいちょい」「のだの」 祭りじゃ、カン噛んララせよカ張れ ー, ス, ラースイ会場のお客様に、デイありがとうございましたありがとうございましたスイはい、ということで一発終了になります。